ステップ5、微分の形。さっきは積分の形にしてたんですけれども、今回の方程 式, 方程式を微分の形には変更し た, したいと思います。まずは今までの話してたことは、まあ、この2つなんですけれども、1つ目と2つ目が、が1つ目は、まあ、これが積分のバージョンなんですが、イコールこの電荷 の, の相場なんですよね。 そして、これが磁場のバージョンなんですけれども、磁場の法則なんですが、それが必ず、閉じた表面だったらゼロになるんですね。そして、これが、インテグロフォームなんですが、それも、ディフェレンシャルフォームにはしたいと思います。これが、微分のバージョンになりますね。そして、これが、一番最初ののは、それが、 del.e になるんですが、それもエプゼ0分の ρ になりますが、m2 が del.b イクール0になります。これが微分の形になります。そしてこれが、ちょっと計算してみましょう。まずは必要なのは、この演算なんですけれども、これが del または nabla と言いますね。 そして、これが、まあ、使っているのは何次元の空間によるんですけれども、まあ、よく使っているのはえっと3次元空間なので、これだったら n イコール3の場合なんですが、これが変微分になるんですね。で、それが、えっと、これがその軸の長さ の, 位置ののの標準のベクトルなんですが、かける この partial, partial x sub i になるんですね。そしてこれがベクトルなんですが、それが複数があって、partial, partial x1, partial, partial x2, partial, partial x3, 続いて partial, partial xn になるんですね。そしてこれが、過去に書いている と, と分かると思いますが、これは、 この矢印ががありますすののででこれがベクトルの形になるんですねそして、いろんいろなベクターの演算にもかけられることにはなります。そして、これが3次元には x, y, z の, のバージョンになるんですが、これも partial partial x, partial partial y, partial partial z なんですが、かけるその x の長す置のベクトル、y の長す置のベクトル z のすのベクトルのベクトル。 に, になりますそしてこれが、まあ、ベクトルなんですが、1次元だったら普通 の, の, あの身分になりますね。そして、これは3つの 積, 積の、えっと か, かけ算のの仕方があるんですけれども、それがスカラの積分 と, と内積と外積になりますね。scalar.cross product ーーになります。 そして、これが、スカラ の, のバージョンなんですが、これが、が勾配、グレディエントなんですよね。そして、それ が, が、まあ、例えば、それが、どのぐらい早く落ちてるのか、ね、年には、計算になるんですね。そして、これが、まあ、例えば、関数が、f, x, y, z になるんですが、それがかける、この、 この三角は、まあ、さっきのデルとオペレーターと言ってたんですけれども、これがもう、ナブラとどうも言えるでしょう。ナブラかけるこの f なんですが、それも ex partial f partial x plus ey partial f partial y plus ez partial f partial z になるんでしょう。そしてこれも、先は、 ベクトルだったんですが、この del はベクトルなんですが、この f が、それが普通のスカラの関数なので、これをかけると、これもベクトルになるんですね。この e ット、e ット、e トが、角のところにはベクトルになりますので。そして、そういうふうになるんです。これから、例えば、この関数だった、まあ、これが例なんですけれども、3x s y x キューブになる と, と、これかける と, と、ナブラブなベクター fxyz になるんですが、6xyz e sub x というのは、これが x の変微分になるんですよね。これがまあ x 事乗その2が、その肩に乗っている g2 が前の方に出てくると、3かける2になって、これが6になるでしょう。そして x の次乗が減るんですけれども、残りは、yz はそのままなんですが、これが、そして、それが ex なんですが、そして y のバージョンで、これが y によっての変微分なんですが、それは 3x 次乗 z にはそのままなんですが、かける y の 3z の3乗ですね。それかける y の標準ベクトル。 そして、z のところには、z の変微分なんですが、この最後のところで、それの変微分が、こっちには1つしかないので、それは 3x 次乗 y。そして、これが、x の3乗なので、これが 3y x 次乗 ez になるんですね。そして、これが、まあ、最初には不思議に思われるかもしれないんですが、 実はしやすいなんですよね。これの、ベクトルかける、これの関数になります。そして内積の部分を見てみましょう。ドットプロダクトなんですが、del のベクトルと del のベクトルを内積を取ると、これが内積なので、これがスカーラーになるんですね。そして、それの、まあ、この表現、ドットこの表現、 が、partial squared, partial x squared, plus partial, partial y squared, plus partial, partial z squared。なぜっていうのは、この Ex と Ex の内積取るところにはそれが1になるんですが、Ex と Ey の内積は0にな る, になるんで、Ex と Ez の内積も0になりますので、残りのの 部分がこの partial partial x しかないんですね。その x のところには。そしてそれが y と z は一緒になります。で、これはもう一つの名前があるんですけれども、この前 の, の見たラプラシアン演算になるんですね。それがナブラースクエアド、デルスクエアドの表現になります。そしてこれが、このモジュール の, のレッスン1、レッスン 2, 2をやりましたので、えっと 興味ありましたら、そっちの方に戻ってみてください。そして、それが、演算は一緒になってるんですが、今回には、ベクトルのフィールドと一緒には内積を取りたいんですが、例えば、nabla.e になることなんですが、さっきの partial partial x, partial partial y, partial partial z.ex, ey, ez, イ q ール partial ex, partial x, partial ey, partial y, partial ez, partial z. こっちの方がやりやすいでしょう。そしてこれが divergence と言いますね。それが発散なんですけれども、日本語で。英語では divergence と言います。そしてそれが、まあ、あの、どのくらい湧き出していると、どのことなんですかね。そしてこれが、 その湧き出す か, か吸い込まれるかどうか、まあそれがサインによるんですけれども、それが正か風 に, によって、それが変わりますね。そしてこれが、まあ、これがロ以上だったら、これが正のバージョンなんですけれども、湧き出しているということなんで、そしてゼロ以下だったら、これが吸い込まれているでしょう。それが電板ですね。これがっと E なので。 そして、この2つを計算できるようになります。そして、これが、えっと、ドットプロダクト with vector field で、これが del.e になるんですね。そして、これの、あの、定理なんですけれども、divergence の定理、発散の定理なんですが、それが、閉じ、閉じた表面としてはどうなるんでしょう。そして、これが、さっきの使ってた、 積分のバージョンなんですけれども、それが変更して、大気によってそれが、えっと、石分を取りたいんですね。先は面積だったんですが、これが今回には大気によってやりたいんですが、それも del.e をつけて、そしてこれも積分のバージョンなんですが、微分のバージョン と, としては del.e= エプシンゼロン0分のロー。で、このローが、が電荷の密度ですね。そして、M2 の場合 の, のも同様なんですけれども、del.b もそれが必ず0になります。そして、これが、マックスウェルの最初の2つの方程式の微分のバージョンになりました。